コラボと2と夢のさんを支える会のあの一覧に出てくる人、あれはまあ一種その職能集団だと、企業とかね、えー、自治体からその人権関係のお金をもらうと。で、それについてですね、大変良い質問をされた方がいまして、職能集団なら養成機関もあるのではないでしょうか。 あるんですね。で、これがですね、あの、ブラック解放大学とかですね、人権大学っていうふうに言いまして、これはもう40年ぐらい前からあります。で、1970年代にね、ブラック知名相関事件で、えー、企業が吊るし上げられた。で、さらには、あの、自治体とかね、あるいは国に対しても、その解放同盟がいろいろ、あの、押しかけるわけです。そういうことがあって、まあ、人権研修をさせろ、動画研修をさせろっていうことになったんですね。で、そういうことをするってなると、 やっぱりその講師が必要なんです。で、さらさらにはこの企業の中でそういう活動を推進する人っていうのが必要になるわけですね。そうすると、それを養成するためになんかリーダー養成講座とかね、そういうものが各地で作られるようになったんですね。で、今もそれがあるんです。 まあ代表的なのは、えー、ブラック解放人権研究所っていうね。これはもうほぼイコールブラック解放同盟なんだけども、この団体がやってるものがありまして、例えば人権啓発東京講座だったらですね、ここにね、なんか体験と交流を通してあなたも人権リーダーにっていうふうに書いてありますよね。です。 過去受講生を派遣された組織、これがあの、童話に金払ってる企業です。もうずらーっとね、もう本当にね、名だたる企業が並んでるんですよ。で、これ、あの、前の動画で紹介した同期連の企業とやっぱ被ってますね。ただ、それに加えてですね、あの、宗教団体ですね。え、これについてはね、また宗教団体のあの、団体があるんですよ。それについてはまたいずれ説明するんだけども、まあ、その世界急成長神社本庁まで入ってますね。えー、全日本仏教会、 ととかででずらっと並んで て, てさらにはですね、あのメディア、朝日新聞講談社、産経新聞時事通信集営者、テレビ朝日とかね、東京新聞、NHK も入ってますね、フジテレビ、文芸春秋、ベネッセなんかも入ってますね。 あ新庁は入ってないですね。まあ、このあたりでいろいろ察するものがあると思います。で、大阪なんかだとね、もっとすごいですね、大阪これ。もう各自治体の名前がずらーって並んでるし、宗教団体、企業、もうずらーっと並んでて、もうこれ見たらうわーってなると思うんですよ。ね、トヨタなんかも入ってるし、松田とかも入ってますよね。ブラザー工場とか、ほんと名だたる企業が並んでます。うん、で、これね、受講料がだいたいいくらかっていうと、 24日間の講座で25万3000円ですね。これが高いのか安いのか。まあ、学習塾なんかだと思えばどうなのかね。まあまあ、リーズナブル。 言っていいのか、ね、まあでもこんなの何の生産性もない活動なん で, でだからねあの同期連の企業同和に金払ってる企業まあ年間費何十万円って払ってるんだけどもそれにプラスしてこういうのも払ってるのでそのまあ同和にたかられた企業同和に金払ってる企業っていうのは、まあ、年間に直せばそれはまあ100万円ぐらい払ってるんじゃないかなっていうのは、まあ、これで想像できるわけですね。 で、これ、大阪、東京じゃなくて、また、三重県でもやってて、やっててですね、三重県のヒューリア・三重っていう、あの、団体やってるんですよね。えー、反差別人権研究所・三重ですね。ここは、17万6千円ですね。で、日数は、まあ、さっきのと同じぐらいかなっていうところなんですね。で、もう本当にこれが一大産業、もうビジネスなんですよね。もう、なんか、もう産業になってしまってる、これが。これがね。 で、ちなみにね、一般社団法人、ブラック解放人権研究所、これでどんだけね、収益を上げてるかっていうとね、大体いい年間2000万円ぐらいが、あの、収益として入ってるっていうことですね。25×60 で、まあ、プラスいろいろあって、まあ、こんなもんですね、妥当なところですね。他にもあるんですね、これ以外にもいろんな口座が。で、それで、まあ、また、この、三重の方は三重の方で、これ、収益を上げてるっていうことです。で、さらにはですね、 あの大阪府だと、大阪府だと宅地建物取引業人権推進制度とかですね、 あとは、公正採用先行人権啓発推進員制度とか、大阪市だったら、大阪市人権啓発推進員制度っていうのがあるんですね。で、こういう推進人っていうのを養成するために、ああいう講座が使われてたりするわけです。で、それでですね、えー、なんか、滋賀の全自由度和解の人だったかなそういう人から聞いたんだけども、なんかちょっとこれに一枚噛んでやろうと。なんかこういう推進に対する養成講座みたいな あのをやっっっってててお金儲けけしよようっていうふうういいいにかかか言たたた人はんんだけども、まあままりうまくいかなかったようですねこの辺の商売はやっぱ解放同盟の方が上手いんで、やっぱ解放同盟系の団体に全部持っていかれたのかもしれないですね。ということで、まあいろんなところでね、あの、こういうね、ことが行われてて、で、国だとか、この公的な機関がね、こう推進して、いろんな企業が関わってる。まあ、これだけね、企業とか、その自治、 っていうのは関わってると。 なんか良いことをしてるんだっていうふうに、まあ知らない人は思ってしまいますよね。でも実際よく考えてみたらこんなの何の生産性もないし、やる必要もないことなんですよね。だから、あの、東日本だとそんな、こんな関わってない自治体の方が圧倒的に多いんじゃないでしょうか。ということで、まさにこの人権ビジネスっていうのがね、もう一大産業になってるという、ちょっと日本の闇についてお話しいたしました。あの、大変ね、良い質問をされた方、本当ありがとうございます。